はいえー、今日はちょっとキャン n t ーさんの組み立て式コンパクト焚き火台これでちょっと遊んでみたいと思います。 キャンドゥの組み立て式コンパクト焚き火台です。100均のワッツに持っているんですけど、550円です。すごく小さいので、登山での湯沸かしでも良さそうです。ただ、山火事の危険性があるので、やるとしても水辺で、さらに焼いた後もしっかり消して持ち帰る必要はあります。サイズが小さいので、薪の準備が必要になります。 サイズが小さいので、もう小さいものしか入りません。ですので、あの小枝を細かく折っていきたいと思います。目安はですね、人差し指分の長さぐらいでポキポキ折っていきます。小枝を貯めてるプレートなんですけど、ダイソーさんにあるバットです。揚げ物を置くやつですね。 もう何でも使えますこれもうちの庭木のあまりなんですけどね、えー、実際山の中でも小枝とか、まあ、乾いたの見かけると思います、えー、そういうシーンを想定してやってます。 よく乾いてない枝はパキッと折れないので、まあ、きちんと乾いた小枝にしてくださいよく庭木で乾いたつるなんかですね、えー、出ると思うんですけど普通の人はこんなの巻きにならないと諦めますねつるはパキパキ折れないんですねなのでつるはねそのサイズになるように巻きます 松の葉っぱ、ね、ありますね。長くてちょっと扱いにくいって思われがちですけどコンパクト焚き火台向けに こ, こんな感じでねぐるっと巻いてください。コンパクト焚き火台に入るサイズだったらどんな巻き方でもいいです。 では組み立てていきます。ナイロンのケースに入っていますね。えー、テストで使っててちょっと焦げついてます、えー。手前のプレート、後ろ、左右のプレート、灰受け、底板で6枚入っています。一番手前の巻きの入り口のプレート。 左右と後ろのプレートです。同じ形ですね。背受けプレート。こちらが底板になります、えー。後ろと横のプレートをかませます。まあ、こういう風にですね。 次にこの底板とえー、灰受けのプレートを取り付けます。実は相当さんがこれに似てるのを出していたんですけど、百均からこういうのが出ちゃうんですね。次は灰受けプレートをいきます。どうしてもつけてるうちにプレートがずれちゃうので、直しながらやりましょう。 この肺受けと底板のプレートが落ちないように押さ、えー、え気味にして入り口のプレートをかませます少し下にずらしてあげるような感じでやるとうまくいきます下のプレートが下がると組み立てにくいので手でしっかり押さえてやってください 着火用の松の葉っぱつる、えー、小枝を適当に置いていきます。 じゃあ、火をつけていきますちゃんと燃えていますね、えー、ウッドストーブは結構絶え間なくこれを突っ込まないといけないので忙しいです せっかくなので、えー、お湯を沸かしたいと思います。燃焼効率が悪いので、時々火を入れないといけないかもしれないですね。まあいずれ燃焼効率アップのために改造したいと思います。 来ました。後片付けです。中途半端な薪はもう燃やしちゃいましょう。肺はお菓子の缶の小さいのがあれば、もうそれで持ち帰ればいいですね。 蓋付けけもバラすだけで簡単です、ね、ちょっと燃焼効率に難はあるんですけども、えー、全部平たいプレートになるのでお手入れはしやすいですね。 ですね